解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート60になりますそれではご覧ください今回はこちらのパーツをやっていきますとりあえず全体にヤスリをかけていきます 今回作っていくディティールはこんな感じにしたいと思います上の方はパーティングラインに合わせて一周筋彫りしていく予定ですそれでは印をつけて筋彫りしていきます 今回少しやり方を変えて切り目の上からタガネで掘ってみようと思いますどうしてかというとしばらく切り目だけでスジ彫りしてみましたがそれだとヤスリをかけた後に切り目が閉じてしまっていて同じところに刃を入れるのが難しく何度も違うところに刃を入れてしまっていたからですなので今後はこれでしばらく様子を見ていこうと思います 0.05mm のスジ彫りができたので次は太めのスジ彫りをしていきます。 ここはシーメンを作っていきます。一個目の方ですが、タガネの角度をつけすぎた上にガタつきまでできてしまったので。 修正していこうと思います。本当は瞬着で埋めて彫り直した方がいいのですが。周りの筋彫りに流れてしまうと厄介なので、今回はそうなってもすぐに直せる光硬化パテを使いました。 埋め終えたら崩れやすいパテなので慎重に彫り直しました修正し終えたのがこちらです見た感じわかりませんが多分大丈夫だと思います。